皆さんこんこにちは今年の5月に個人向けの選定講座を行いましてその時の模様を前回前々回の動画でご覧いただきましたがその後お客様がご自分で選定されたのを確認したり5月に選定できなかったものを選定したりというフォローを7月に行いましたのでその様子をご覧いただきます。 今バックで流れているタイムラプスは前回5月に剪定講座を行った時の模様です。 ね、ああちょっと吹いてきましたねちょっと一応自ででやっったたんすすけど、ちょっと刈りすぎたかなそうねちょっと強かったかもしれないけどまあでもまあ大丈夫かな幹焼けしちゃうからねでも中かもか幹から吹いてますよね芽がねうん、うんああ あれであんまり方向が良くないやつとかは若いうちに変えちゃえばねこういうこういうところにこういっぱい出てるでしょだからこれは使えるけどこの2本はいらないかなとかそういうふうにこうぽろって変えてやると今度こういうのは今度秋とかにやればいいですか若い吹いてきたのはそうですけど今年は多分やんなくていいんじゃないかなとまた来年少し茂らして様子見てからの方がいいでしょうね 中吹いてきたやつがこうまた中に入っていっちゃうとかねそれだけ気をつけててうん太くなんないうちに取ってやって外側へ外側へ出してきてやればしばらく掘った方がいいかもしれないねちょっと木がまいってるかもしれないあちょっとあの、はい、自分でやったやつで取ってあげた い,、はいはいはい、んですよはいこれの下の方の枝ってどうしようかなと思って、はいはい、ちょっとああ あんまりやらずに置いといたんですうんうん。下の方の枝は、ほとんど切っちゃうと出ないから、はいはい、あのあ。もうこのまま置いといた方がいいですかそうね。ちょっと多いけど、ええ、この例えば一番下はいらないような気がするね。これはね。はいはいはい、この辺からあればいいから、<笑>あとこれもこう、隣をこのまま生かしていくんだったらいらないかな。うん、だからこれとこれぐらいが残っていれば。 で前のですね、ええええと思うんですけどねただまあ迷ってるうちは残しててもいいっていうかだから一回落としちゃうともう同じようなところからほとんど吹かないんで下枝は、まあ、慎重になった方がいいっていうかはいどっちにしてもわーっと周り茂ってくれば下枝から枯れていくから、ええ、自然とこう淘汰されちゃう場合もありますよねだいぶ日焼けしちゃいましたねそうなんです 今週の猛暑の暑さ。暑、ね、か<笑>ったからね。慌てて水やったんですけど、はいはいはい、ちょっと間に合わなかったです、ねうんうん。焼けちゃいましたね。ちょっと花も咲かなかったですね。あ、そうですか。ねうん、花咲いたの、結局今、ええ、そこに。あの、あの青いやつと。ほうほうほうあと奥の大きい株も。あ、そうですか。<笑>まあ、ということは、これ来年、来年咲くってことだからね。 これ切らなければね、うんええ。あの、ちょっと、結構大きくなってるので。はい、小さくしたい。そうですね。うん、あこの辺が残ればいいかな、ぐらいですかね、うん。この辺の低いうちにあるやつはもう先切らないで、うん、こういう背の高いのを。うん、切り戻して、ええ。そうですね。切り戻してやるってね。ん。ですね下、うん、から、うん。 この例えばこの辺とかこの辺で切っても、はい、ビューって伸びるから高さはそんなに変わらなくなっちゃうんですよ。はあなるほど、うん、もうあのまた切っても同じ長さなんですね、うん。そうそうそうそ う, うん。だからもうこ れ, これで下げるんだったらもうこれだったらもう、ねうん、もうこの辺とかで切っとくしかないですよねなるほどすだから何か所かもうそうやってボコって下げちゃってもいいと思うんですよ、はい、でこの辺が残ってれば、はい、この辺は咲きますんで桜、はいうん、も吹いたんだなな そうですね一応切り切ってはみたんですけどはいはいはいあでもなんかいい感じじゃないですかそんなに不自然でもないし木毛遅いですねそうですねちょっとまだこれからですねはい、うん、花はこれからですこれもこの間ずっとって切ったんだけちょっと切あそうですね大きいそうです、ね、あの枝を切ってそうですね ちっちゃい枝もちょっとすいたんですけど<笑>もうどんどん伸びてきてこのな感じで、はいはいはいはい、あのあと伸びても花芽ついたってことですかはいこれでも大変ですよねこれからねそうですね大 き,、うん、大きくなるし高いところほど茂るから上をすごく強く切って下はま あ, あんまり切らないみたいな、うんうんうん、切り方のこう力のバランスをね、はいえー、よく咲いてる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 だから量さえたっぷりあげれば2日置きとか3日置きでもいいんですあ、はいえー、げるときはもうたっぷりそうなんですよ毎日あげるとなると、はい、結構あの表面だけのうっすらとしか水やりってできないんですよあ普通バーってやっても、えー、ほとんど染みないんですよ、うんうんうん、だそれだったらもうあのホースをボンと置いといて、はい、もう20分ぐらい出しっぱなしとかそのぐらいのもう雨が降るように、うんはいはいはい、中まで染みるようにやって それでもう2、3日置くっていう方が、あの、木は頑張ろうとするんですよね。でそうですね。地表だけ毎日こう濡らしてると、うん、根っこが地表に上がってきちゃうんですよ。なるほどそうすると、例えば1日2日ちょっと家を開けたなんて言うと、はい、もうその地表の1、2センチのところしか根っこないから、うん、すぐ日焼けしてもうアウトなんですよ。うん、なるほどだそういうふうにこう甘えてくるからね、うん、ちょっと水が遠いぐらいの方が頑張るじゃないですか。<笑>うん<笑> あだいぶうどんこ病出あそうですねちょっとねああのアブラムシも出ちゃったでっうんちょっと日当たり悪いもんねバラとしてはねそうです ね, ねもう軒下だもんね、うん、軒下っていうだけでも結構やっぱり生育的にはこう病気も出やすいんですよね四つ葉、はい、って結構大事なんですよね すごい乾くし。肌ニとかね、やっぱり出やすくな鶴はまだ巻いてないんですかあれから巻いてないですああ。ちょっと梅雨の合間 の, あの涼しい時にやろうと思ったらああ、こんなんなっちゃそうですね。もう下からのやつはもういらないですよね、鶴、はいうんまあ低い。低いところで探したければあれですけど。大概こういう下から出たやつが親鶴にこう絡んでいっちゃうからね。ああええ こっちスキーしました床をもう、うん、抜いてしまってはいはいそうですね、うん、ボケはあの時切った切りかなちょっと失敗、うん、し, しました、ね、あまたどうしてもで 出, 出ちゃうんですよね伸びちゃう ね, そうですね切ってもねまたこれ詰めとくしかないんですよね、うん、ちょっと軍配虫が多分 あそうですね。分倍かなああ、そうですね。いっぱいついてる。うん。されちゃってるね。これって何ですかはい。あ、これはね、赤目頭かな。ああ。ちょっとひょろひょろと。そうですね。生えてきちゃいましたね。これ大きくなるんですよね。ああ。そうなると、ちょっと切っちゃった方がいいですよね。この場所的にそうですね。的に。 背高くなるんでね<笑>まあ紅葉とかするから綺麗は綺麗なんですけどね、うんうん、ただちょっと大きくなるからまあでもまだ葉細いから1年年様子見て気、うん、に入ればどっかへ移すとかね葉っぱが落ちた時に何点<笑>も実はなりそうですね 何点も葉っぱ透かしたんですかあ、はい。ぶん。丁寧に透かしましたね。ですか<笑>おすっきりしてる、うん。普通ここまでやらないですよ。ですか<笑>葉っぱ き, きれいに抜いてるもんね。おー、すごい。あジサイは葉鉢がついたかなそうですね。ねえ、食われちゃった。 これ花を花終わったら剪定するんですかねはい、うん。ちょっと大きいですね。そうですね。大きい割に花がこここ こ, ここしか。うん。ここ、ここ、ここしか咲かなくて。はいはい。ちょっと枝が細いもんね、なんかあの、あなんていうガツッとした徒長枝がないですもんね。うん、割とこうバラと同じようにこう強いシュートに咲くから。<笑>うん もうヒョロヒョロした間にはやっぱり咲かないですよね。ちょっとツバシ、切り方がよくわからなくて。<笑>れね、<笑>これはちょっと切りすぎだね。切りすぎか。うん。あの、やっぱり日陰の木だから、幹さらしちゃってるでしょ。そうするとやっぱり、幹焼けしちゃうからね。はい 金目はしょうがなくてやっちゃったけどねこの間ね。でもこれも吹き出してはいるんだな。お子ちゃん大丈夫だ？あ大丈夫です。本当に見てもらって、うん。こういうのもね、こう将来的にこれがグイって中入っていかないように早めに処理するってことですよね。いっぱい出てますけどね。 十九十か。これはまだあれですね、まとまっていかないですね。しょうがないな。ロリーもでもあの目袋からすごいですね。そうですね。切った側から。うん、そうですね。これはの肌目はつかないだろうな。まだタブ切ってるもんね。 実はこの辺の辺先が花芽になるんですけどね、はいはい、ただやっぱり葉っぱを多く失うと補う方に力いっちゃうから花芽がつかなくなっちゃうんですよねみんな葉っぱの芽になっちゃうねこういうこういう短い枝の先が花になるかどうかですけどねうんみんなハメみたいですね先が。えー うん、ちょっとはいはい私も準備します。 でこれ自体も上に強く伸びていってるからどっかへ切り戻さなきゃなんで、うん、三つ股にもなってるから、うん、真ん中抜いてもいいし こ, の辺これを残してもいいしっていう感じね、うん、残した方が感じいいかもねこいつを残して、ね、そうですはいはい、ね、そうするとこの辺にいい輪郭になりましたよね、うん 切った方がいいですかそうですね切ったほうがいいですね今みたいな時一緒にこう切ればねこういうふうにね、はい、こういう感じで切ればねこれもちょっと出てるねこの辺こういう時にこういうふうに一緒にして切っちゃえば、うんうん、こういう感じになるでしょこれでいいですねうんそこも強いですね どこまで戻すかですね。うん、おうそれを落としてもいいかもしれないですね。そのちっちゃい枝残せばね、うん。頭はね、そのぐらい思い切らないとダメなんですよね<笑>。それも強いやつね、うん。これだったらこれが残る、これ、 残してまあおまけでこれ残すかですけどこれとこれは強いからない方がいいんですが、うん、でその前にこの枝自体がこういう強い枝、はい、これもそうだし、ええ、こういう枝しか生まないでしょ、はい、ここなんかぶつ切りしてあるけどこれ肌見るともう徒長枝の肌ですよね、うんうん、こういうつるっとした肌こっちの枝と違う肌でしょつるつるっとした。と、うん、いうことは。 この枝自体がどっかで切ってもまた強い芽がビューンって出る可能性は高いんですよ。だから今ここに枝残したけど、例えばもうこの段階でこれを落としちゃってね、芯, 芯でなくすっていう手もあるんですよ。勢い止めるんだったら。結構近いし、そうですね、うん。これを失うことになるけどね。 残、これ残したとしても、こうごちゃごちゃしちゃいますよね。これ残して、こっちを、ここで切ったら、ごちゃごちゃしますよね。だから落とすんならもう、ここで切っちゃう方が、すっきりはするのしますよね。えー、小さく育てたいなら、そういう切り方をしないと、そういう強い枝残しとくと、いつまでたっても、徒長枝が出てくるっていう感じ。 まあ、将来的にはこの辺の枝残しでこっちをここまで行くとかぐらいになってくると思うんですけど今んとこはこっちだけ落としとくでいいかな届きますかはいはい あともう五うん。これの腰で、はい、ここから行く。はい、いいですね。それは一回後ろの切っとかないと無理かな。先に後ろ側の元で切っと行ってから二回で切らないと。うん。 <笑>はいはい OK ですその後ろに立ってるやつね強いですね奥に向かってちょっと伸びてるやつをはい そうですねもうそこで元で切っといた方がいいぐらいの強さですね。 まあこのぐらいにしとかないとね。はい。それはどうですか。はい。うん、僕はね、そのもう一段下までやっちゃっていいような気がするんですよ。こっちですか。いや、そのもっと下。はい。 その枝は割といい枝なのでそれでそれ以上上にまっすぐ伸ばす必要ないでしょう、はい、だからそのいい感じの脇枝まで落としちゃった方がすっきりすると思いますけどね切れますかねそれ<笑>いけるかおお おだ、った。使えますね。<笑>はい、もうノコ使わなくなりましたね。<笑>ここをちょっと整理したらどうですかね。はい。ちょっとごちゃごちゃしてますね。はい。そんな感じにするとね、新たに。 この辺も花が終わったらそんな要領で、あんな感じにするといいと思いますね。はい。んどれどれああ、それねうん。あんまり方向良くないか、やっぱりな。これ残る枝がね、どうですか使えますかね。ねえ。あんま良くないですよね。 ここまで行っちゃいますか。はい。まあ、一回そこで上で切ってみるのもいいですけどね。勉強ですからね。一回切って、上で切ってみて、うまくいくかどうかですね。うん、ああ、行くかもしんないぐらい変かなこ、こっちだけ生かしてどうなんですか かっこ悪いかやっぱり、うん<笑><笑>ね、やっぱり使えない枝なのかな内向だから下まで行ってますはいじゃあ行ってくださいはい OK であとその上とかもですね その辺の枝残しにうん、その辺残したらいい感じですよね。はい。いいかもしれない。はいはい。いいじゃないですか。うん。ちょっと重いので、はい、先を。はいはい。どうぞ。 いいんじゃないですか。気になります？だらしない？あ、大丈夫ですか？え？もまだ切りたいですか？三本でもいいですか？残ってても。ああそういうことか。ああそうですね。うん。もう花終わってるから切っちゃうかそれ。切るなら一番いいですか。そうですね。 難しいところですね。一本残しにするか、上の二本取って。くらいやんないと軽くならないですね。はい。はい。で、その下の段、ね。ここまで。までしたんです。 うんそうね。でもこの辺悪くないんだけどね。枝としてはね。こちらとちょっと角度があんまりん。そうですね。これはなんかなんとなく輪郭出てるけど残したいような枝ですよね。こっちはなくなってもいいけど。うんうんうん、どうでしょう。 うん、そうね、そっちを取ってみて、そ、えー、んくらい出ててもいいような気がするんだけどな。うん、それはちょっと下へ垂れてる枝を、今触った枝、うん、うん、下へ垂れてるのを処理すると、ちょっと軽くなって上がるから。 ここれをちょっと、はい、この小さいとに戻しましょう、はい、はい。 気になればね<笑>、うん、私はそこまで気にしないけど<笑>それはもう個人の自由かな<笑>ちょっとこう垂れちゃってるような枝も、はい、こう風で揺れるとなんか可愛いじゃないですか、はい、だからちょっとこうあってもいいのかなみんなガキガキにしちゃうと、うん、あのそうい う, こうな風に揺れる風情とかなくなっちゃうからね うん、だからあんまり神経質じゃなくてもいいかもしれないよねこの辺はもうあとこう眺めて気になれば切るっていうくらいにした方がいいと思いますよそこはあんまり陸続け し, しすぎるとあの味気なくなっちゃうかもしれないねじこ、はい、ではい、はい、どこで上を切るこれはいいですよねああなるほどはいはい ちっちゃくなりました、はい、そこもういい、はい、どうしても頭でっかちに見えるように茂っちゃうか ら, だから下枝を切れば切るほど頭重く見えるようになってきちゃうから逆にこう下枝はあまり手を出さないで上とのバランスを 見た方がいいですねどうしてもね下枝切りすぎてバランスを悪くしちゃうんですよ。今は濃さのバランスとしては今いいぐらいだからね。下の枝は垂れてたりなんかしてもなんかそれほど気になんなきゃほっといた方がいい場合が多いですね。あとはこっちから眺めて見てもらって。 やっぱりその花があるかって残したところが今わさわさしてるから、もうこっち出てみた方がいいと思いますよ。それで。で、気になるんなら、花あっても切っちゃうか、仕上げちゃうならね。うん。それか、また日を温めて切るかっていう感じですね。今下枝の感じいいでしょなんか、うん。そんなにだらしなくもないし。 濃さのバランスが今ちょうどね頭でっかちじゃなくていいバランスになってるから、はい、こういう感じで仕上がると綺麗ですよね、うん、はい下はねちょっと切りやすいからついつい切りすぎるんですよねうん、うん、いいと思います これも木型としてはこう残しといて詰めといてっていう方がいいんだけどコンパクトにしたいならもうとにかくこういう端子まで切り戻しちゃうしかないんですよねだから木型としてどうかっていうことと難しいんですけどねまあここの場合はでもこっちが芯だとしたらこっちはもう脇の枝だからええー 短くても、ね。そうですね。まあここで切る手もあるし、はい、あのこみ合うの嫌だったらもうここまで落としてミシいい、うん、っていうまあ段階なんですね。そうですね。はい。合ってるので、はい。はい。下から行っちゃいますか。はい。うん。これだいぶ好きしますね。でバランス取るためにこっち側を方向としてはこれの方がいいですけどね。 ここで切るとちょっとあれですよね。はい。お、何？お、だはいあ。だいぶコンパクトにするならこういう景色になっちゃうってことですよね。はい。そうです。えこれぐらいの高さで。これも。 こういうい先でいい方向を残すかあるいはもうこのこれ多分花芽になるのでこれ端子残してここで切っちゃうかですねただバババツツツっとこういうとこで切った方がなんとなくこう柔らかい感じには収まるけどもまあでもねここに花が咲くかどうかちょっと定かでないっていう感じですよね。 まあるいは折衷案でここまで切ってこれとこれ残すってさっき言いましたけどそういうふうにするか、はいきますかますはいそうねその辺はそう切り詰めでいいような気がいですよねうんあ折れたうん。 というかここでいいんじゃないかなって僕は思ってたんですけどはいで届けばその後ろを今なんとなく3本強く出ててそれをどうするかですねもういい加減大きくしたくないかもしれないねだからこれが芯なんですよだからこれはまあ元で落としてなくして それでこれとこれとその後ろにあるやつ、はい、その3つをどうするかですね。はい、後ろもむ。そうですね。切り口は低いですね。ただその先の枝の出方はちょっとわかんないけど、うん、まあとりあえずこの真ん中を抜いちゃって届きますか？ おっしゃ。はい。ちょっと角度が悪かったかな。こういうふうに 切, っ切りたかったね。いいですかね、後ろは。で、この辺はまあ、まだ余裕があるから、えー、もう少し伸ばしてみるか、こういう、こういう切り方で、切り詰める切り方にするか、 ちょっと<笑> こ, れ こ, れこれをこれをふうにここやっちゃうともう何かゴツンゴツンな感じになっちゃうからねまあそこら辺はなんとなく芯は1本立てといた方が木としてはねいい感じするんですけど切り詰めにしといた方が先に右側の枝をどうするか決めた方がいいかもしれない。 どうするかっていうのは要するにこれ残しにしてここまで切るかこ れ, これを残してここで詰めるかであるいはこの辺をこう詰めるかっていうことですその選択ですよねこれが例えばこれなんかも後ろにうんと行きたくなければこの米だけこれ枝残して切るか とというここですね。のの辺脚の立僕の脚立の方が寄りやすいからここから眺めてどうしとこうかなって考えてそれから真ん中の芯を決めてもいいんじゃないかと思いますねで芯をどうするか 切詰めですかね、やっぱ り, り詰めうんいやもうちょっと上の方が感じはいいでしょその123個上はいそこはいうんで左側もそれに似たような感じではいそこはい こんな感じがいいと思いますよ。これが迷っちゃうよな。どうするかね、残しとくかね。絡んできつつありますよね。ダメか。良<笑>くないっすね。 あれですね。ね、来た方 が, い い,、ね、た方が い, い, いいね。元できるか？この辺で未練がましく。残すかね。<笑>でうん、そう可能性を残して。<笑>もうちょっと上で残しといてもいいかうん。そこその辺のね。を残して。 いっぱいスキリするよね。はい、もうちょっと左足一本足やったほうがいいかなはいはいはい、うんうん。そうするとね隣の枝ともそんなに 干渉がないですよ、ね、少し切り詰めておいた方がいいですねあ残った枝上のあ右の枝もねあ一1個下1個下はいそこの方がいいです これは手前に出てきていいから、そこですね。はい。と、その上ね。はい、いい感じになりましたね。 どうですかあの頭の感じもあんな感じでいいんじゃないですかであったこれはいいですかうんこれはいいんだけどこいつがちょっといるのかなどうかなっていうぐらいになんか2か所干渉してますよね元でいらないのかもしれないぐらいかな でかがんだついでにその右側左側にそうそうそれがねちょっとうるさい感じね右も雑草のように変えちゃってるからえ そ, そ,、ね、それとあそうねそれと右側の細いやつもどうだろうねうんない方がすっきりするはい うんそうねでもその蓋がついてる枝よりはこっちの方が良さそうな感じじゃないですかこれなんか間延びっていうかあだからこっちを生かしてどうだろうこれこのなんかつるんとしたこの感じがなんかこう そ う, ですね、にったなうんどっちかを残すって言ったらこっちの方が将来性ある気はするよね今細いけどうんぐらい迷ったら、はい、まあ置 い, い置いといてぐらいな感 じ, 感じ そ, うそうですね重いですねあ元でなくてもいいかもしれない元でな切っちゃっても 元, 元かこの辺で詰めるか 詰めときます詰めれば上がるかはいあいいじゃないですかもうん、あんなもんじゃないですかねでもこの方が良かったからあこれもあるからかなんかなんかねごちゃごちゃ変してるねフん。<笑><笑> そう4本出てるからねなんか1本ぐらい減らしたほうがうんそうですねそのほうがすっきりしますねはいいいじゃないですか、はい、いいと思います やってみて手応えというか。そうですね、まだ。<笑>あ、でも今日あの、前回自分で、あの、はいはい、あの後切って、ええ、今日、あの、もう一回教えてもらって、はい、あの。ちょっと、ちょっと、あの、切らなくてもよかった。<笑>また、あね、なんか復習というか、うん、できてよかった。あ、そうですかあ。はい。ありがとうございます。お庭って、なんか自分でやりたいっていう人には。ええ、そうですよねす。そんな難しくないでしょだって、あの。 なんていうのかう、ね、コツが分かっちゃうか本あ の,、うん、本あの読んで、はい、であの動画見て教えてもらうと結構、ええ、あのうんそうですよねもう今日なんか見てても全然こう不安がないから、うん、も, うもう自分でできできるなって感じです枝を取って、ええ、で, でまあ木に戻すってい う, そ, う, です そ, うですそれが基本ですそうですよねはいはいはいはいありがとうございました。はい じゃあまた何かあったらあ、はい、はい、ありがとうございま す, いますはい、ありがとうございました